では、前回演習問題、解説です。さまざ、あ、まな整列アルゴリズムですけども、最初は単純選択法。単純選択法の本体と、主体系のアレミニレンジそれからスワップね。アレミニレンズですけども、A という配列の I 番から J 番までの範囲の最小値を求める。そこで、まあ p、ポジションを i として、最小値はとりあえずその i の場所だとしておいて、i から j まで k を変えながら、もしも a の k 番目が右よりも大きかったらば、最小値は違うわけですから、この k は p に覚えて、最小値はその k のところの値にすると。で、これを割ったら最後にその1を返す。そうすると、その返された1を i 番目の場所に入れればいいわけですから、 K で受け取った後、その I 番目と K 番目を取り替わる。それで、この I を0から A 点連結回らにまで順番にすれば全部並ぶということですね。一手前で終わってるのは一番最後は、まあ、残ったものだから、まあ、最大ということになるわけです。次は単純挿入法です。ね、単純挿入法はですね、 i を1から、えー、最後まで比べもら0番目はまあ1個しかないの並んでますけども。で、その a の i 番目を x に取ってきて、それから、これを x に取ってきて、この前はもう並んでいましたら。だから、これを、えー、正しい位置に乗るまでずらしていきますけども、ずらしていく条件はこのシフトラージャーで新、まあます。あったか ずらし場所が分かったらば、ずらし終わったので、この空いてる場所に x を入れると。そういう分担ですね。で、シフトラージャーの方ですけれども、a という配列の i 番目の場所、i 番目の場所から始めて x よりも大きい値が全部ずらしてしまう。そこで、まあ、i が0になってしまったらもうそれ以上はずらせませんから、0よりも多くて、 なおかつ、えー、その i の手前の圧が x よりもまだ多ければ、えー、一つ手前の圧が多ければ、それを横にずらしてこの場所を開ける。で、ずらしてその場所を開けて i は一つから。これをグるぐるやって止まったところの i が、まあ、x が入る穴ですから、えー、それを i を変える。この二つを組み合わせればいいわけですね。次は整数の整列方法で、ビンソートですけれども、 えー、瓶相当かなまず、明記瓶から見ましょうか。明記瓶はですね、えー、0から9999までの値があるわけですから、えー、1万要素の配列で初期値全部0になったものを、まあ、B としまして。そして、えー、A のそれぞれの要素 X について、B の1番目を1引きせばですね。ですから、この B という配列は全部0が入ってますけども、 例えば、X が3だったら、3番目の値を1増やす。これ4だったら、また4番目の値を1増やす。また3が0だたら、3番目の値を1増やす。そうやって数えていけば、瓶に全部のカウントができます。じゃあ、瓶相当本体ですけども、迷宮瓶で瓶を作ります。それから、今度は元の配列 A がありますけども、 A の配列の、この K の場所から順番に入れていくでいろいろなのはどうするかというと、B の I ですから、回数が入ってますから、その個数だけ順番に A の K 番目に、この、例えば0番目は0が何個、1番目は1が何個あったかとか、全部入ってるわけですから、この A の K 番目にその I を入れて、K は1増やす。だから、 0が3個あるんだったら、k、えー、計0を3個入れながら、k は3回増やして、次は k ここになるというふうにして、えー、次々に入れていけばいいわけです。次は奇数相当ですけども、奇数相当で、えー、何ビットで奇数相当するか決められていけないんですけども、1番までの間だと14ビットですので、えー まあ、14は標準値ですけども、もっと大きい値がある場合は、このビット数を増やせばいいというふうにしました。で、え、ある配列の中の、え、それぞれの値の、この特定のビットが、特定のビットが0か1かによって左右に振り分けるんですから、え、その振り分けるため の, の配列を B と C として用意しています。 大きさはいくつにすればいいかがわからないので、えー、十分な余裕をとって、その A と同じ長さだけの配列を B も C もとっていく。そして、えー、このビット回、最初は0ビットも次は1ビットもというふうに、ビットの位置はだんだんずらしていくんですけども、えー、ビット回、えーえー、このポジションを変えながら、えー、マックはあー2のポジション上、 例えば、2の0乗は1ですし、2の1乗は2ですから、えー、2のポジション上で適当な、その1番目のビットのマスクになる。それから、えー、B にいくつ入れたか、えー、C にいくつ入れたかというのは、B カウント、C カウントという変数で取っています。そして、えー、a l e n g time, h do, まぁ、1インデックトもいいですけども、A の I 番目とマスクを取ったものが0であれば、B の側に AI を入れて、BC は消す。 1だったらば、0なければ1ですから、1だったらば、C の側の AI を入れて、インデックスを1が。で、これ全部終わった後、この0と1に分かれた後、これを一回元に戻さないといけまんすね。それには、B については、その同じインデックスの場所に戻せばいいです。C については、今度は、この B カウントの分だけ、もう B の要素が入ってますから、それをずらした分だけ、 B カントを増やした分だけの場所に C の内容を入れるんです。で、それを繰り返し行っていけば、全部並び終わるということですね。どれも高度だけ見ると非常に短いですけども、どういう原因で成立が行われているかということが分かってないと、これだけ見ても分からないということになります。